で素朴に計算すると、桁落ちが問題になる例として、えー、次のものを考えてみましょう。ルート X 足 +1 す 1-1。X がどのに近いと、ルート X 足す1も1に近くなりますので、桁落ちが起きます。これを避けるために、式を変形しましょう。えー、ルート X 足 +1 す 1-1。で、えー、これを計算するためにです、ね、1分のをつけます。 それから、分子と分母にルートたす1たす1の両方をかけます。同じものをかけてもいいわけですね。そうすると、こっちは次乗、副次乗になるので、X になります。こっち側は分母にこれをかけたんですから、ルート X たす1たす。もちろん、これとこれと同じ計算式ですよね。等式を変形したんですから。かえってめんどくさい式になったと思いますかただ、さっきはですね、この計算が非常に深い値になるので、桁落ちするんですけども、 こっち側、桁打ちが起きません。なおか4つ、X を0に近づけていくと、えー、2分の X ぐらいになる。まあ、0 5五ですね。じゃあ、実際にこの式を計算してみようと思います。ちょっとルビューを割って。えー、さっきのトラウリナーの後ろに、次のプログラム打っていくね。 のマス 1000SQRT で, で、X プラス 1.0 これが X プラス 1.0 のルートでしょ引く 1.0 これが最初の引きでの素朴な計算桁落ちが起きやすいもう一つは DEF の軽く2 今度はこの式ですから、x 割るます .s ある。で、足す 1.0。これで割るために割る。これで、えー、2つのバージョンの こっち側の計算とこっち側の計算両方作りました。では読み込ませましょう。で、1, 2, 3, で大体、えー、x が小さくなると、えー、0 5ムになる。 これで、えー、これもう1個0増やすと、もう1個0増やすと、だんだんここのところの誤差の部分が増えてくるね。わ、うんうん、なんか 4.99 とかになの。つ、う、い、ん、には0になってる。これはおかしいわね、うん。こういうふうに、えー、本当の値から離れてくる。 では、修正版ではどうでしょう、えー、?4.999EM。これで、これがだんだん小さくなっても、大、え、体、ー、いい x の半分という値を維持するね。こういうふうに、えー、桁落ちが起きないような計算をすると、えー、まあ、いいわけです。 最後にあと一つだけ、不動小数点表現に関する注意がある。で、整数では全てのビットパターンを、まあ、数値の表現として使っていたんですけども、不動小数点はですね、指数部や仮数部の組み合わせに制約があるので、えー、それを利用して、政府の無限大とか、数値じゃない値などの特別な値を用意していま例えば、1. と無限大という値が表されあるいは 0.0÷0。n a u g h はナンバー。これは不定というか、まあ、必須、ね。こ、ね、ういう特別な値が表示されることもある。また、0もプラス0とマイナス0が表示されることもある。こういう場合も注意してください。 では、演習5ですけども、えー、二次工程式の解の交付金、2A 分のマイナス B プラスマイナス B 上級の位についてやった。A はですね、係数 ABC を渡すと、2つの解を打ち出す、または、この、間隔を与え、与えというふうに、えー、まあ、並べて書くと、2つのあたりが並べて返てます、えー。これを動かしてみてください。B はですね、加えて、 B と、えー、絶対値 B と、絶対値 B 上の表現が非常に小さいときに、これは桁落ちになります。この桁落ち誤差を観測してください。ヒントを読んでは、ええー、まあ、どんな場合を作ればいいかと。C はですね、仮に B がプラスだとすると、まあ、普なら ABC 全てに回し中を書ければ、回はなんで B は多くできますね。そうすると、プラマイのうちの回スについては、両方の符号が同じなので、桁落ちなしに書いよと。 で片方の解を A と置き、で解と係数の関係、えーアルファ、アルファベータイコール A 分の C を利用して、他、えー、方の解ベータを求めることができます。さっきの B の方法と違って C の方法では桁落ちが起きないですよということを確認しましょう。えー、それは、D、です、まあ、これらの問題もやってみてください。 練習6です実数の計算で誤差が現れるような次のような計算をプログラムでやってみてください。なんか、まあ、こんな風にプリントフでいっぱい計算すればいいんですけども、例えば、1.12345×1.0 は 0.12345 になるでしょうかうまくいく。そしたら、1.12345、1.2345 から、まあ、1.12345 を吹いたら 0.0000、1.2345 になるでしょうかこの 1.2345 をもっと増やすとどうなるでしょうか これは桁落ちは観測的できす。情報落ちはですね、1.0 プラス 0.0012345 は 1.0012345 になるでしょうか。この例を増やすとどうでしょうか。これが情報落ちは観測的できます。C は丸め誤差です。ある数の 0.1 をかける場合と、ある数を 10.0 で割る、えー。10じゃなくて 10.0 ですね。その場合で結果が違うような数があります。 ところが、0.125 をかけるのよと 8.0 で割るのは同じじゃないかと、ね。えー、まあどんな数が誤差があって、どんな数は誤差がないか。と。その他、コンピューターとの実数計算が数学と違っている具体例のプログラムを探求しましょう。これは自由課題ですね。こういうふうな課題も用意しました。 本日の課題で、えー、当日課題は演習3から4で動かしたプログラムを含むレポートを出してください。アンケートも書いていください。次回もの課題はね、えー、3から6まで、ね、最後の後まで。ただし、えー、上で提出したものは載せてくださいね。で、次回以降もそうです。この主張課題から選択して、えー、1つ以上プログラムを書くレポートを書いていください。プログラムは必ず掲載してください。それから説明も書いていください。 これも以降も同じです。さらに、課題に対する結果を報告し、考察、考察はやってみた結果、新たに分かったこと、そういうことも書いてください。次回以降も全部これらの状況は同じです。アンケートも書いてください。